えペンネーム、チェリーブロッサムさんから頂きました。ありがとうございまーす。う。リエリー、上島、スタッフの皆さん、死後始まーしごは始ま ー, はー今年も残りわずかということで、うん、寒い冬がやってきますが、うんえ、この時期はお鍋がより美味しくなりますよ ね, ーいいねー。ということで、今回のトークテーマはお鍋でお願いします。おすすめの具材やスープの話など聞かせてください。 お鍋ねお鍋一緒に作ったよお鍋作ったよ<笑>そうだよお鍋作ったよお鍋作った話はもう数年やってるこのラジオでは何回か出た気がするあ、本当言ってたっけもう知ってる人多いかなか黄色い大根おろしで白クマ作ったの<笑>何であんな黄色いのあれなんで白クマが黄色いの<笑>本当だよねうん懐かしい思い出残念な感じのみぞれになりましたけどね、うん、<笑>お鍋かお鍋、ね、今年食べた 今年食べたと思う、あのサムゲタンおおお鍋に入りますサムゲタンって辛いやつうん鳥一羽えー、うんでもねサムゲタンキットみたいなやつがスーパーで売ってて。 あのコラーゲンも入ってますみたいなえーいいね致死力高いと思って<笑>コラーゲンに弱い<笑><笑>作ってみたあえー白目なんですねサムゲタンってそ う, そ う, そうあ食べたことなかったけどそうそう薬膳系美味、うん、しいよ美味しいの何味鶏味鶏味っていうのか鶏出しっていうのかなえー美味しそうそこにネギとか入れてその組み合わせがまたたまらなく美味しくってーえー鶏ってどうやって食べるの結局 え普通に私はね面倒くさかったから、うん、鶏もも肉を、うん、わって入れた唐揚げ用のさもう切れてるお肉あるじゃない、うんうんうん、あれわって入れて、うん、ネギそれもいいんだもバーって切ってバーって入れて あ, あ待ってお腹すいてきた<笑><あー><笑>いいねでもすごい優しいお味で美味しかったよ鶏塩味みたいな な, うん、なんか鶏だしすごい好きで、うん、ラーメンとかもそうなんだけどカツオだしよりも鶏だしの方が好みだからついね、うん、好んで食べちゃうねそれぴったりだねサムゲタンいいな鍋だねちゃんと鍋だねサムゲタンカタカナだったからあんまり興味なかったんだけど<笑>いやなんかほら鍋ってひらがなじゃんあ漢字だったあのー、日本語っていうかさ<笑>うん、うん、なんかお鍋ザワ風みたいな時にさ、うん、カタカナの方いかなくない えあ、まあ鍋系だとは思わなかったやろう。Make some room, just